動画を見ていただいてありがとうございます旅する着物男子バオシンですこの動画面白かったらコメント高評価チャンネル登録をお願いしますさて突然ですが皆さんお金好きですか僕は好きですお金持ちになりたい<笑>お金持ちになりたい というわけで、そんなお金に縁のある神社を今回はご紹介します。その名も、鴨も神社と言います。この鴨も神社、もう漢字は簡単です。金を持つと書いて、鴨も神社です。シンプルイズ・ザ・ベスト。というわけで、その鴨も神社に参拝して、金運アップにつながるようなご利益を得ていきたいなと思います。というわけで、最後まで見てください。そして、今回の旅も始めていきましょう。もうすぐ、鳥りが見えてきます。 じゃあちょっと手を清めていきたいと思います今年はたくさん神社に行ってますけどやっぱり最近の流行はどうも手だけを洗うというのが主流みたいですね鴨神社も同じようですじゃあお参りしていきます行ってきます 旅する着物男子に毎回の試練階段です。鴨頭神社山の中にありますから大変です登るのが。あ、開運の印招き猫です。そしてまた階段。う い, ういやー、石段の段がすごいですよ。ふう。 そそうそうこの河ち神社は実は歴史の転換期に大きく関わっている神社なんだそうであの太平記の主要人物の一人である後醍醐天皇その後醍醐天皇を助けて倒幕運動に参加した鳥取県出身の豪族の縄長利彼はここで戦勝祈願をしたと言われています<笑>めっちゃ疲れた。 最初に入れて、拝んでいきます、うん。終わりました。 早速ですね。この鴨池神社のお守りいただいていきたいと思います。はい。こんにちは。あの。龍の形をしたお守り。ありますか。したら、エマも。あ、こっちに。はい。あ、わかりました。はい、じゃあ、ちょっと。とんでもないでございます。はい。出ました。 そしたらこの絵馬に願いを書いて奉納していきたいと思います。 YouTube やってる人ですから大体願い事の内容なんて決まってるもんなんですけどね。 ました僕の今回エマに込めた願いですけれどもこんな感じになりました僕の YouTube チャンネル「青信トラベル」と「青信フロントビュー」という2つのチャンネルがたくさんの人に愛されるようにそんな願いをストレートに書かせていただきましたじゃあ奉納していきましょうじゃあこれ奉納していきまーす 回ってる<笑>回ってると回ってるって言うてよちょっとね、だいぶだいぶだいぶ気が届かないのでもう玉結びしちゃいますはい終わりましたじゃあ手早くでは手を合わせます終わりました そしたら最後に恒例のおみくじタイムやってみたいと思いますこちらの獅子みくじ、金小槌みくじどちらも300円だそうですじゃあ金小槌みくじチャレンジしてみますこれが金小槌みくじだそうですじゃあちょっと場所を変えて 今回のおみくじの結果発表しますはい移動しましょう、はい、というわけで田持神社さんで引きましたこの金小づおみくじの結果を発表したいと思いますね本当に金の小づが入ってる<笑>じゃあ開けていきます<笑>ということでちょっとこれはパパシンさんちょっと持っててください<笑>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 なんとまあ簡単にさらっと読み上げましょうか願い事だけ毎回長くなるっていうことで不評なので願い事の部分だけ読みます願い事気長によく考えて行いなさい達成られますイエイということで短いですけど今回の鴨茂神社さんのおみくじの結果大吉でした 今回の動画いかがだったでしょうか。楽しんでいただけたでしょうか。この動画もし面白いと思っていただけたらコメント、高評価、そしてチャンネル登録をお願いします。最後まで見ていただきましてありがとうございました。